ですけどはい私からちょっと青ちゃんにお話ししたいことがあって何怖い何皆さん<笑>買っね<た><笑>メディア<笑>みんな買った怖 い, いよもあの知らないっていう人は検索して裏表紙が小顔なの赤い浴衣着てねめちゃくそ可愛いなのよ1234567え何ページあ 10ページ以上もあんのよありがとうめっちゃだってさ見て自分でも見てこれどうよ素晴らしくない私は知ってる間近でもう至近距離であなたの浴衣姿を見てきた世の中ありとあらゆるあなたの姿を見てきたけど本来持ってるあなたの姿をよくこうやって切り取ってくれたと思って<笑><笑><笑>な<んだ><笑>何なの いいじゃでしょたたたあの写真写真めちゃめちゃ可愛い実際ももっと可愛いのよ本当にこれが気になるっていう方はぜひねあのイベントの方に応募お願いしますはいもうね記録でポスターもついていたの<笑>部屋にかかってるんだけど剥がして持ってきた<笑>て可愛いいねこれや見てうじゃないで 私, 私今ねこの白い横たわってる方を今貼ってるんだけど8月に入ったらこの浴衣の方ですよねもうさありがと う, う, ちゃうありがとうかわいい、ね、もういやこれを言いたくてさもうもうお母さんかばに入れて今日持ってきたからいいよいいのにありがとうねう、ね、いんだよこのもういいよこの写真あのサインくださいあのインスタ<笑> けどちゃんと私あのこのお好きなところに顔にあの顔にかからないようにお願いします。でサインを書いてる間に私あおちゃんの部分を読みたいと思いますね。お願いします。本当にそれでは。